シユうの脱退が発表されているが、今後も冠バラエティ番組、キング、リンチェプリンスル、日本テレビ系は継続される予定だという。記事によると3人の脱退は発表前に日テレ上層部に伝えられたそうでその再冠番組の継続についてジャニーズ事務所と話し合いが行われたのだとか。 その結果、三人の脱退後もグループ自体は継続されるということで番組の存続も決まったそう。この報道にキンプリファンからは続いてくれるなら嬉しい。三人がいなくなった、後どんな気持ちで見ればいいんだろうなどと様々な声が上がっていますテレビ指揮者。そんな中、キンプリファンをざわつかせているもう一つの話題が、 平野の主演ドラマが白紙になったという噂だ。昨年配信された日韓大衆の記事によれば平野は23年4月期の日テレドラマで医療物作品の主演が内定していたものの突然のグループ脱退により白紙になった可能性があるとのこと。その後、この報道が SNS で出回ると一部ファンの間で日テレへの懇願活動が始まったという。 平野の医療ドラマ消滅報道に、大使ファンからは本当なら辛すぎる仕様くんの白衣姿が見たかったと嘆く声が相次いだ。ほかティアラキンプリファンの、総称の、皆様平野くんに医療ドラマをやらせてあげてくださいと日テレさんにお願いしませんかと日テレの問い合わせフォームのリンクを貼って呼びかけるツイッターアカウントまで出現しています。 一方で、そんな金プリファンの呼びかけについて、一部のジャニーズファンからは、ドラマを蹴ってでもやめるって決めたのは本人だからね。抗議運動は日テレも平野くんも迷惑ではこれで金プリファンは厄介だから平野を呼ぶの早めでおこうと思われたらどうするのなどと懸念する声も上がっています。前でテレビ式者。ジャニーズの退場後。